こう、わかりますかね。おこげが出てくるんですよ。ほらほらほら、このおこげ。はい、どうも、料理の兄さん隆二でーす。はーい、いきなり来ましたね。試行シリーズでございます。はい。かなり試行錯誤を重ねたレシピになります。今回はですね、えっ、ー、と、この。 あの、ベビースターラーメンを使ってですね、至高のもんじゃ焼きを、えー、やりたいと思います。僕、もんじゃ焼きってすごい好きなんですよ。お好み屋さんとか行くと、必ずもんじゃを頼んで、みんなで付き合いながら飲むとか、もうものすごい好きなんですけども、明治的にお店で食べるもんだと思ってますよね、皆さんね。えー、なんですけども、今回はですね、お家でホットプレートで家庭用に非常に作りやすくしたですね、至高のもんじゃ焼き、これね、びっくりするぐらい美味しいです。これから、作っていきたいと思います。 リュウジのバズレシピはいじゃあですね材料説明いって、えー、いきたいと思いますまずですね、えー、まあ今回しこいのおもんじゃいけですので僕が一番うまいと思った ラインナップにしてます。具材の要になの。キャベツですね。はい。えー、これは 250g。芯をちょっと取って 250g ぐらいですかね。明太子とチーズ。今回は、ね、明太チーズもんじゃです。あの、僕の思考のもんじゃ焼きっていうのは明太子とチーズなんですね。この小エビと、竹山、鰹節と青海苔です。で、あと、薄力粉、ウスターソース、あと、えっ、ー、と、おだしがね、効いてるもんじゃが僕好きなので、白だしを入れます。お水ですね。油ですって。一番大事なのね、ベビースターラーメン。ベビースターラーメンの入ってない、あ、ちょっとなまった。<笑> <笑>ベビースターラーメンの入ってないねとんじゃ焼きなんてですね氷が入ってないハイボールと同じです味の辛めにもなりますはいえベビースターラーメンってすごくねえっ、ー、と味が、ね、ついててそのままでも美味しいぐらいなのでこれは入れてくださいオーソドックスなチキン味で、えー、今回やっていきますのでこれはえー、と、用意してください早速調理していきたいと思いますまずですね、えー、まあ今回試行シリーズですので最初にこれも開けちゃいますはいそして えー、こちら分量分量外になるんですけども分量外の、えー、ハイボールを用意しますベビースターで飲むのがさめっちゃいいよね<笑>えベビースターをつまみながら楽しくクッキングをしていきたいと思いますということで えー、とやっていきたいと思いますキャベツから切っていきましょう、まあ、芯をね切り落としますもうね千切りしていくんですねこれね本茶じゃ焼き屋さんのもんじゃっていうのはあとでペラで切っていくので千切りなんですけどもこれはですね家庭用バージョンなので千切りじゃない方がいいんですねキャベツを最初から粗みじんにしますこんな感じでねザクザク切っていくんですね こんな感じですはいちょっとね残ってるぐらいでも全然平気なのでね34人前ぐらいはあのできちゃうと思います粗みじんで大丈夫ですのでこちらボウルにですね薄力粉これ 30g ですはいこれねちゃんと測ってくださいねお水こうやってやるとねあの<笑>動いちゃうんだけど<笑>でもね全然平気はい本じゃ焼きの場合はダマになっても全然大丈夫です 300cc です白だしです大さじ1ウスターソース大さじ2半これでベース完成です混ぜたね液体にねもう入れちゃうんですこれ おもうここにね、全部入れちゃう。はい、揚げ玉ね。ここで、セビータ入れちゃいます。お店で出てくるような感じになってる、なってるでしょ。今回ね、これで作っていきます。ではですね、えーと、やっていきたいと思うんですが、まずですね、これ、ホットプレート、今もう温めて、えー、250度で温めてるんですけど、金属のヘラでやっちゃうと傷ついちゃうんで、今回は耐熱のシリコンベラでやります。シリコンベラがなかったら、普通の木ベラとか、プラスチックの耐熱のヘラとかでも全然大丈夫です。これ、もんじゃね。で具だけね、焼いていきます。 こんな感じです汁残しておいてください、これね、焼いていくんですね、これね。油引きまーす、はい、こんな感じでーすで、ちょっと炒めていきます、全体がね、ちょっとね、しなっとしてくるぐらいで大丈夫です、あのここで完全に火を通さなくても大丈夫です、これはね、本当に美味しいです、もうね、ここに香ってくる香りだけでもうすね、いろんなあの味のある具材を使ってますので、結構ね、複雑な味わいになってますね。小エビ とですねベビースーたっぷり入れるのがコツでございます魚介のうまみとあのチキンのうまみがね複雑に絡み合うですね非常に美味しいもんじゃ焼きになりますんで、えっと、平べったくしていったらち ゃ, ちゃんとねしなっとなってくるんですよそしたらこれっぽくしましょう今からね結構ね大きくね開けないとね流れちゃうんです料理研究家の腕の見せ所ですからねこれねえ入れる前に必ず混ぜてください 真ん中をくるくるさせながらねここはねとろっとするまで加熱していきます結構ねとろっとしてくるんですよ薄力粉の効果になりますねこれうまいからこれもうかなりね何回もやってやっとできた配分ですもうここがとろっとしてきたらもうね全体混ぜ込んじゃって大丈夫です、はい、全部ね混ぜちゃってくださいねんで、えー、広げていく 焦げたところ食べるのが美味しいのでえなるべくね薄く広げてくださいこの時点になったらちょっとね温度下げちゃっていいですさっきまでね250度高温でやってたんですけどもち ょ, ちょっとね加減しましょうで具材とかはねこれね餅お餅とかね途中で加えても美味しいですよこんな感じですかね具材はチーズチーズはねもんじゃに合うんですよこれも全体にバラバラっとねやっちゃってください明太子これね明太子の辛みが苦手なお子様とか食べるんだったらたらことかでもいいんですよでこれはねパラパラと これほぐしたもんなんですけどあまりね火が入りすぎないようにしてますこの状態でかつお節いっちゃいますかつお節ね結構ねたっぷりめにやっていただいていいですちょっとつかみちょいかな結構お好みなんですけどね青のりも全体にバラーっとたっぷりかけましょうはいそしたらですね、えー、こちらで四股、えー、のもんじゃ焼きの完成です それではできましたので。もう絶対うまいだろこれ<笑>、いただきたいと思います。いただきます、鉄のヘラだと傷ついちゃうので、シリコンベラとか木のヘラとか。えー、食べるときに使ってください。はい、ちょっと焦げたとこね。はいただきます、こ<笑>うだぜ。何度食べてもうまい。 味付けがもう最高ですねウスターソースと白だしを使ってるんですよそのそのベースにですね小エビとですね鰹節あと明太子の旨味が、えー、効いてるんですね特にですねこのベビースターのね味効いてるんですよこれねんじゃ焼きに合うんですわうんうまこれねハイボール止まりませんよこれはで、これでもね美味しいんですけどもここで さっきね僕がおつまみで食べてたこのベビースターですよただ単に食べたくて食べてたと皆さん思うでしょう違いますよちゃんとこういう使い方がある後がけすることによってねこのベビースターのパリッとした食感もこのトロッとしたもんじゃに加わるんですようん 思いい残すことはないわ食感が加わるとまた全然違った味わいになりますねでやっていくとですねここら辺倉庫を言ってるうちにずっと、ね、鉄板は熱されてるのでほらほらほらこうやってねこう分かりますかねこうおこげが出てくるんですよほらほらほらほらこのおこげちょっとパリッとしたところにまたさらなるパリをね乗っけてこれですよ これはねあくまでベースなのでトッピングとかはいろいろ変えていただいても全然大丈夫ですでベースさんもいろんな味があるのでいろんな味で挑戦するのも面白いかもしれないですねあの今回は明太子とチーズでやったんですがお餅入れてもいいし、えー、とちょっとあの刻んだ豚豚肉でもいいしシーフードミックスとかでもいいですよね無限大ですようんこれ本当にうまいよこれ 食卓に置いたらねすごい華やかになってみんなで楽しめるパーティーメニューですよねぜひご友人とご家族とこのもんじゃいろんなバリエーションで楽しめますのでぜひやってみていただきたいと思います はい、ではですね、今回のベビースターを使った趣高のもんじゃ、ご家庭でもんじゃやったことない人が大半だと思います。ホットプレートを使って、ホットプレートの鉄板に傷つかないような、今日使ったようなね、耐熱のシリゴンベラとかを使っていただければ、家で最高のもんじゃが作れます。ぜひ皆さん、やってみてください。